スタ1番きょうだい始まったようです、ね、いやー川又対紫ベラこ れ, はこれは楽しみです ね, ですね、えー、これ負けたら終わりだからね、えー、まだそうですねノビタさん田さんさん誰来てくださいこれは楽しみトカゲ版リズさんからウーロン茶三3つ来てます あ, あますこの組み合わせも相当も頑張ります いやまあやっぱ龍なんですけどみたいなね、まあ。ベガは頑張ってね。先ほどラインありがとうございました。次もあるんで頑張ります。投げて。おお。香り大きい。よくあるさ。ああ意外としなかったのはカラッキーだね隠。隠りましたね。はい、えー、インセクトラッキーさんから運営側若松さん吉高さん松田さん吉木さんにウーロ、えー、コーラ四つ入っております。 すませんよしいいしでいただきますありがとうございます あ, ありがとうございますはいちょっとわがまさんいないんですけど僕あのさあ、の、さこれは見てから い, いやリスク少ないね8コマさあほぼ完璧と言っていいベガンだからさあ、まだ全然あるぞ あ、すいません。投投げげらますすーたたたないいいいででやや、今粘った、ねね、粘っねねん、んりし全然ああそこかかけるプレーなんですよ、ね、あおっと投げたのベガ、えー M2 さん これはどうだまだ分からないガシャード ん,、うん、勝利をガード固いあ違うわ、えー、っ伸、ね、見てか ら, うて、ね、うお見てからこれはヘッド。 逃げるよね、どうだまだ逃げるよ、ね、残り6秒なんでいやーー減らラップ大キックうわーよく粘ったな今のはなよくしかも出ましたね今ナイトメアねまあ半読みもあるんだろうけどよくナイトメア出ましたね今まあ見てからだよね完全にね完全に見てからですね手振ってるいやーすごいなーあインセクトラッキーさんありがとうございますで出てくるのは ないシ<笑>ュンリー大将でいくんですね、まあ、なんかこれは秀スなりの作戦があるんでしょうまあブランカがいるからかなどうなんだろうなガイルとブランカちなみに S ホークなら全然ブランカいけますからねいける、えー、むしろベガが一番面倒くさいんじゃないのそうです ボタン離してんなあここ難した、まあ、上しかなかったんだけどね1本目は出ずいや確かにこの2人も結構因縁あるんですよね結構大事なとこで戦ってますあさあゲ ー, ちおゲーム画面お願いしますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありはとてもしばらく。 削り際は、ね、ありがたいこれは難しいからねそんなに簡単にホルホル削れるような技はないんでためないといけないからねためるってことはしゃがむってことだからねそうですねた め, めないのを見て今度とかできますからねあれであ今のは大菊いいけ大菊うおマジかよいや追いついたと思ったんだけどこれ出すこれやるしかないさあ高い高い高い高い高いあったこれ攻撃的まだ分からない あー死なず あ, ーあれ死ぬと思ったか焼き鳥死ぬと思ったなさあ当然ブランカが行くでしょうが、ね、あれですよさっきも言ったように S 方から全然いけます全然いけるよ、ね、全然いけます X は相当厳しいですけど大パンと中足が強いのかなすばし違なんか井上さ兄貴はそもそもは X も全然いけるよ いけないと思うけど<笑>俺もいけないと思います<笑>マジかそうかボディープレスさせてんだよなボディープレーさせてんだよな、ね、あそっしっかりガードをあブランカもこれ削るのもね命懸けだからねさあもうあとガードしだけでいいんじゃないか俺いやこれはそガードしてるだけでいいんじゃないなこれあっおお いいや、硬な二人ともちょマジか落ちねえのかよあれああー、えー、や っ, たやったかこれはあれ、えー、減ると思わなかったよなよむしろよく食べ物読みましたね今ねむしろ、えー、コンドルトマホークコンドルでなんか減ると思ったんだけど、えー、黒髪ルナさんからコーラが一つと、えー、インセクトラッキーさんからコーラが一つ中村さん結構うまく立ち回ってんなマウントですね 持ってるよねえあールナか こ, どれ こ, これインセクトラッキーさん俺面識ねえんだけど<笑>えっと目玉玉のルナとあとインセクトラッキーさんありがとうございますコーラいただきます お い, しいヒデハウスが大将ヒデ大対中村さんが中堅ということで、ね、2人目ですねはい、えー、残ってるおも、えー、ラれ君はえー、っと黒岩さんとビンさんと d m f さん いらしらしたこちらままでお願いしますこれヒでこういう組み合わせうまいんじゃないそうですね彼はきっちり立ち回る系のね、うん、がうまいのとあとまあ流線もうまいですねなんかすげえやってるみたいであーあーコンボ生徒の話だチュンリブランカはブランカ<笑>、えー、<笑>ブランカより利おゲインが入るんだ大パンで負けるよね組、ね、合い か, かそして 飛行機が速いのでかなり難しいです、はいね、おっといやこれはまずいんじゃないかなんでいやピュールゃない、えー、高津さんからウーロン入っておりますチームメイトのいやーちょっときついぞこれいくらチュンリがついとはいええー、高津君何回もありがとう戦列をあったいところいかちょっとずつ歩いてるねちょっとずつ画面端もうわーあー裏切ってきた裏切ってきた うん、あーちょい待ち紙付きで頑張ります勝ったのは増税前の説だ。とりあえず抜けは確定だな。ありがとうございます、ね。めちゃくちゃ緊張します。<笑>で、ガムシャラとえー、っと週刊連載が配信ないな。携帯かな、えー。ガムジャバとスマホの。 はい、えー、ちょっとスマホの落とし物、えー、ありますので、はいえー、実況席に、えー、いて預かっておきます、はいえー、スマホの落とし物あるそうなんで、えー、実況席に、えー、スマホをなくしたという人いたこんな感じの来てくださいおごられあと5分だからもう終わりかな、えー、スマホの、ね、落とし物ありますよおごられあと5分心当たりがある方は、ね、実況席まで来てくださいえー、っと運営呼び出しできてる一番兄弟一番兄弟マオチームとマオチーム マオチーム1番あとガムジャバガムジャバあといでに言うと今日サングラスオルジョさんが忘れたらしいんで、えー、サングラスもしあったら、はい、オリジョさんのものだということでじゃあえっ、ー、とスーピー側2代目が映ったね2代目の方を実況しますかこ れ,、ね、れブンチンフェイロンと ス, ーーースズキザン ギ, ザンギで1人目がシロが負けたっぽいねダ志うまいそうなんですようまい鈴木さん相当フェロン戦うまいので だが、やや、っってしまったかいや落ちたれても落ちたれてもレックで一回入れば半分減るんだぞと<笑>おーバニシングあるあーバニシング立ついやこれまだでも全然いけるよなそう削っておおさすがに大パン ライパン3発当たって起き目、め逃げる中キック逃げる中キックいいっすねこれは完全にフェーロンペースいやーこれは冷 た, い 冷, たい冷たい立ち回りいやーこれは完全に紛れがないようにこれ2人目2人目お互い2人目2号2か大将 ブンチーは2人 目, 2, 人目2対3あじゃあシロが1人目勝ってでグッチーに勝ってでザンギが勝ってみたいな感じかじゃあもみオが残ってるのかじゃあ割とホワイト企業は有利ですねと言いつつも沼バイソンがもう半分以上ない 分手がほいほ、ねえーはい、るの。 さあ、さあ沼さん昔完璧なフェロン戦ができていたが、もうやってない。ちょっと忘れてるか。これさすがにあ忘れてましたね。伊藤さんに、えー、高野爪さんからウーロンちゃん入っております。こっちつってる。高野爪さん、はい、見てますか。ありがとうございます。えっと次おそらく試合なんで応援してください。お願いします。一番、一番、一番お願いします。スイッチャーの人一番お願いします。 路地合い対兄弟トラブルなんで誰が対応できますかこれはえー、っとベガ側が1人抜いてる感じですね東根さんが2人目であっカワシムがジホンさん西尾さんのベガが1つで1人抜いてる感じです、はい、カワ シ, シム負けたかベガに、はい、出していやでも闘魂が強いこのベガで私も昨日、えー、東大生で負けた気がします マジかはいやっぱ新しいプレイヤーいるんだねいますねホン投げて2回投げたけどあんまり減らねえなまあ、チュンリの投げ最初は減らないからねまあ、この組み合わせは結構やってるはずなんで東郷さん負けられないですよね投げて1回戦も確かあれ友座に勝ったんだよねはいはいはいはい、はい、あベガ戦だよねだからたまってたまるとベガの方がちょっと立ち回り強くなるのかな 前飛びがで適当だからね。投げて、投げて、おおいい投げだな。やっぱもうベガが勝つにやっぱもう無理やり投げに行ってその、そうそうそうそう。順位また出させてみたいな感じですよね。分かる分かる。おあおしっかり読んだ時点で。よく溜めたな。よく溜めましたねギリギリ。おーとオート？まあでも溜まったから出たんだろうね。<笑>そうねよく今最後出ましたね今。 おい出ち ゃ, う や, ば出ちゃうやばい出ちゃう や, ばやばい出ちゃうやばい8 <笑>勝結果中足最後出んのかまぁでも壊し壊し中足ダブル2は間に合うからどうなんだろうねギリギリなのかなあ出たってことはでミルキーが3人目えでこのマオチーム結構いや結構いいチームマオ以外がいや 以<笑>外割とまあまあ最終的にね<笑>まあま閉めてるから<笑>じゃあすみません店内混んできたぜんで、ね、なるべく前の方詰めてくださいでテープが入ってるところはあのスタッフの運営統制になっておりますのでなるべく前の方詰めてください申し訳ありませんあこれ三人抜きあるぞあとステージ上の選手はですねチームメンバーをチューンで返す、ね、お願いしますいやすげえな完璧じゃんこの人は上手くない うま い, <笑>、えーえーえー、いやそこはね真央さんの、そこは真央さんの真似しちゃいけないですよねいい悪とところそううさんのたちゃ い, いす、ね、真真似しちゃう、ね、まあ、ままますああ勝っだだだとねね<笑>途中だからこれささがミネキーさんも、ね、上手いですよ最近あの同キャラ上手かったですよね。さっっきいやでも完璧じゃなかったいやいやま電源落ちたそうなお願いします熱ボソ 今度はミルキーがやり返す感じ投げて強気投げましたねダブルにあのナイトメイアるのにおおよかった反応たいい反応いいんだよないやミルキー強いんですよねうん一つだねメンタルは強い気がするまあ出川はメンタル強くないとやってらんないキャラですよね確かに無敵技がないんで一回転ぶとそのままやられるっていうパターンが多いと思うんで まあ、上りチーパーが強いな見てるとおっとなんかバーチャンファイターズですか ね, あのねバーチャーファイターチャン勢が一番大会を楽しんでますよね間違いない間違いな い, えない<笑>本当にここまで残れたってのもねでかいしねい や, やっぱゴリラけつけ・カゲスゲームセンター嵐らしついうか50秒何も起こってないんだけど見、ね、抜きゲージすらたまってないんだけど<笑>大丈夫これ お お, こ れ, は2段お<笑>これはもうミルキー側はあまり無理しなくていいか相当です、ね、まあ投げにもいかないよね中盤がうまいあこれはナイトメイアたまってあこれ1トットあ食らったけどまだセーフティーリード投げて投げて間に合わんなあてて受け身取っとけばっていう立ち台キックでもさすがに減らねえもんなあそこはな バージョンでの試合を見たいっていうリクエストもあるんですがちょっとね流れもあるんでね大将対2人目これは江戸さんのチュンリーかおおこれしっかり出したな引き付けで今のはなんかスカルような感じのタイミングだったんですが間合い的にバドキック しっかりとねゲージも貯めてておお早い前飛びするでしょという、うんまあ、確かにあ い, やいい飛びでしたね今、うんうん、あ今のは鮮列待ちかな相内、うん、はラッキー結構ミルキーあれですよね、うん、あのヒットのようがしかっちりしてますよねねっ、ね、さんからメロンソーダと龍、えー、シロベガさんから生ビール来ております このすみませんちょっと物言ってたんですけど鷹の爪さんさすがに緑のドリンクありがとうございます、えー、リュウさんいつもお店でありがとうございますあこの粉ですすみませんありがとうございます投げるかなりこの待つ時と攻める時のね、うん、この格差がヒットアンダーが相当しっかりしてますよ時間いっぱいいっぱいね使い切るこの立ち回りは おー逆に出 た, に出たアンラッキーゲンでさあナイトメガクんでこれないだろうって感じですねあとは削りさえやっちまえばあー今の踏みつあ今が振り付けでよかったんではゲンキックミスったかなねえかもしれないですね立ち台キックは振らなくてい振るようなあのシチュエーションでなかったんで、うん、あ出てくるの真なんだかんだ言って大将出てきますね まあ、ベガ戦も難しい方だよね、バルログ使ってるとまあそうです ね, 多分ねあのまず最初にベガ DJ の対策はしないといけないです。という意だと思うんだけどブロック決勝ではないねブロック準決勝ですね、今ねまだまだまだこれ、時間的に大丈夫かなまあ一発勝負だから2台でやればいけるのかな スズメダイヤ、バーン置いて る, るちょっとなんか今、ARD さんみたいな攻めでした ね, ね<笑>、まあ、そこら辺もしっかりちゃんとできるようになってるでしょうん、投げはさすがにうま い, い、いろいろ知ってんな、いろいろ知ってんなっ、ね、知ってるっすよこのバルドグはそうなん、ね。細かいテクニックはね、うんあのまあ、知ってるだけだとね、とっさに出ないのに、うん、引き出しがやっぱ多い。多いっすね その最適解をしてくるちょっと褒めすぎまあ、あのー、でもちょっと攻めっ気が強いのは本人のあれですよねああ、えー、まあそれはいいんじゃないいいうに出てるよねため、うんうん、しっかりやってんなリーチしかし褒めたらこうやって負けてしまいましたあまあリーチリーチリーチリーチリーチリーチ悪いとこ出たね<笑><笑> まあ一回目出る分にはねすごいなわれわれ上から目線ですけどそうお互い負けてるっていうね<笑>まあ吉田さん活躍したからね今投げは結構リスキーで今のまあ来るだろうっていう、うん、ああまあ転ばしてああこれは入っちゃって決めはゴロか削れば十分いや超減ったいいかげにしろ これはハ背後を手前をしっかりといやこれはちょっとすごいですねバウンドグでさらにうまさも見せてきましたね、えー、マオさんオーラレ君入ってるんでここお願いしますえっ、ー、とこれ2番に変えれますちょっと忙しいですけどそうですねすいません2番に変えていただきあ、はい、っ取りましたこれは3人目 嵐, さんと嵐が、えー、セオチュンリーあ、セオチュンリーが3人抜きか アンドレさんからコロナ入っておりますだよね多分 さ, あさっきもし上げたアロスさんは あ,、ね、ありがとう今見とったよな今見とったよな活躍しとるでこれで<笑>優勝目指して頑張りますんで応援これからもよろしくお願いしますはいありがとうございます黄色いチュンリーが先方 で, 先方で二人抜きこれは決まりそうだなゲーうわっ出しが強いなうわなるほど いや、今のテンションを出すのはちょっと、ね、やっぱ強いプレイヤーをやってじゃあまた1ブロックに変えてもらうというねちょっと忙しいですけどせん忙しいですがよろしくお願いします泣きの龍太郎対武装戦線かなオペマイと、えー、オペマイバルログ対高野爪さん、ありがとうございまエ、えー、スモンド・ホンダ、ねえー、っと緑残儀を経過した稽古した成果を存分に発揮して、うん、そうですね、後ろ下がってショーパン打つだけですね ありがとうございますこれはもうどっちか負けたら終わりだもんな武蔵先生もねちょっとね視線を今くぐったんでね際で頑張ったんでこういうのを際で頑張った場合って結構そのまま行っちゃうパターンがあるんですよね 今のところ本命は落ちてない感じあちそうですねーピロシっぐらですねリードしてんのはバルドグバックジャンプバルドグ女じゃないですかどうだろう同じに見えた<笑>パッと見にバルドグに見えたんだけどこれ多分左から見てるとか右から見てるとか関係ありそうだよね これはどうでしょう、逃げ切るつもりでしょうか、これいいのかな、クス真面目だから、なんか当てに行きそう、いかない、えっ、ホンダだよ、ね、ホンダ、ホンダ、あ、俺、バルログでいった、っっあすいませんでした、<笑>これはちょっと今、ユリッチのサイライオンマン、見たいなんでしょうか、いや、今のは難しかったよ。 <笑> 目, があ目が悪かった、腐ってたわえ、えー、まあでも、オペ前はあれ、多分リードしてたと思ったから、そうあ田ですね。うわーうまい完璧だあ親のそどりに これ本ダがやっぱバレルデを攻めさせてカウンター取るっていうのはありそうなんだけど、うん、いやー厳しいいや今のこの2ヒット痛いな体育も出る、まあ、スライディングはね定ためながら移動できるんでね、うん、コパンで返したけど時すでにお寿司だないやあ痛い痛い痛 い, いしっかり 前がしっかり立ち回りしてましたねでザンギとブランカだとブランカかやっぱりまあブランカでしょうねやっぱりでもなこれ田村さんの昔の動画とか見てるとほとんどバルーン買ってますよねえほとんどバルーン買ってますよね<笑>まあ印象強いけどでもやっぱ最近はやっぱりどうしてもっていう、まあ、最近はねってうはそうですよねだからそい昔はやっぱりっ 90, 90年代の動画とか見てると<笑>分かる分かる<笑> なんかすごい無理やり当てにいってね爪にダブラリとかね<笑>ダブラリやんないんだったらあのー、パイル投げるよみたいな<笑>えおおすげえあれでめくり返すんだ超減らねえけどすげ え, すげえな全然減らっ て, きてよく受け身取りましたね今 ね, ねブランカまあボタンを連打してたのかな<笑>今の投げはエグいなしかち詰め マツブランカも相当いい動きする部分だから ね, そうなんですよね久しぶりですよねマツブランカみんなね東京はあまり来ないイメージが、うん、ああこれ詰んだバックステ確かにあ、えー、ああバックステしてもっていう、うん、ドローリングでもああいうでしょうおさんは結構ブランカ戦やっぱ定評あるって言ってなるほど、うんうん、おっブインいいよバレ れ, い, い, い, れいやニューラルだなるほどそういう逃げ方 さあいキいーさあこれリア取ったがいおードーなおっ継続したうまいおーお最後はローリングまっすぐいったねあと1分は遠いんだよな垂直ジャンプしかし垂直ジャンプから使います ね, ねあかんでこれはいいんではいいんではブランカいいんじゃないセーフティーリード あとは守りきるだけ残り70秒あ手間打ちうまいですね今のあえて中じゃなくおあ飛んでいる今のはテラあそったそうですねテラあそみたいな多分スライディングもギリギリガードできそうな感じは、うん、ういおおここで飛び越しだけ攻 め, あの攻めないと思わせといてねお得意かも奪ってきましたねえ次はでも残ってるのは竜とエスサガなんだけど竜行くのかあれ竜は行くんだ竜、まあ、でしょうねあとねここは 後藤君も外ブランカ戦はうまいし 1P、2P 両方とも出る勝利権が出るイメージがあるから隙がないよねまあ泣きのり太郎チームはやっぱりキャラ的に厳しいですねどうしてもやはりね本田談義ブランカ戦おもう早めにリードしないとどうしようもないっていうどうしようもないですからねこの組み合わせは。 いやー強気のハドゲンが怖いだって開幕3段決めてもブラック決められていくめられていくもん、ね、そうね<笑>いやこれは悪くないんだよ画面端うまいうまいなシ足あのシ足決められるとなそうなんですよねちょっと厳しいなお今のーおーすげえ 今の伸びるの後の台足もすごくなかったすすごいかったですけどけどその後もちゃんと用意しても<笑>ちゃんと用意してるっていうのはすごいですね先の先にあっが感じられるちょっとねずらしてっていうのはね、うん、こう勢いはありますよ松ブランカがやりますすごいですねかんであもう一品かみに行ったらさすがに台足置いてあったただこれ取り返すと相当 難しいんではだから、ま、60あるんでああ大勝利だった、うん、60あるんで全然波動打って飛ばされたな回復すれば あ, あ, あっおっとかし あ, あ, あ投げて投げたよく返したよく返しました今髪、まあ、も一回かめるいやこれはスパコンいくのスパコン行くのは行かない行かない行かないね投げられたら負けるんでそうですね投げられるはありますかねうわ ー, あーっと中盤はよく出した よ, よ, よく置いてた今のよくやったな今 やーっと、これは開幕のチューパンアドはでかいぞバックジャンプ後藤はチームのピンチを救う感じですねいやいおーお大足大事うますぎるちょっとちょちょちょちょうますぎうます ぎ, すぎーあーこれはもう罪ですね完璧だったな後藤さん強くない 強い久しぶりとか言ってたの強いと強いとは知ってたけど情報に騙され た, た, された<笑>何が久しぶりびっくりとも喜んでないっていうのはねもうこれ俺だったらもうはしゃきまくりですよ<笑>さあ軍ンってたいことはもう数々の歴史を生んできたただこれまだ後ろにやばいのが<笑>名勝負 これはなんとしてでもねザンギはカットきたよねそうですねいや軍勢対後藤はかなり歴史のある組み合わせサクッとこれカットきたよねザンギアでね勢いをつけたい後藤の足払い戦かないやうまいもう20年以上トップルですからね、はい、そうですよ ね, ねさあ差し込んでただお互いにああ真空狙ってだがどうだ真空打たない あー、えー、今のは響こ打たなかったね2回ともシンク打たず多分話でしょあのーうね、あれか弾きでしょ、えー、足の前がうめえな垂直ノーゴネタさあ差し返し て, ていやーしっかりと安全固めしてるんですけどねガードできてますけどねもう一遍勝利券打つとはね ある足払いが鋭い後藤つへということで後藤が二人、えー、抜いてという感じかーで次が D ブロックの SSS かな SSS とカテゴリーエ a 進行なっちゃってないよ。さあ、ここも優勝候補チームが来ましたね。割と時間がないんで、巻、まあの感じでやっていただければと思います。8時までね終わらせないといけないんで、もう6時で2時間。多分ベストベストイート1時間でしょ多分。一大進行あるね。えー、ああ、そうですね。だからちょっときつい。 開幕いきなりヌルポワ三段決めてユーベガに対してヌルポワくんかなるほどそうヌル、はいはいはいはい、めくりあめくり入っちゃった入っちゃったこれは終わりですねこれを見捨てる男じゃないんだなそうですねユーベガなあれや剣はやっぱりガードなくてなんか出した方がいいんですかねどこだろうでも少少流、えー、難しいですねあ踏ましてこれ画面端で S 剣超きついんだよ。 波動圏永久打てる、影響が強すぎ、ね、て, て言いますよ、ね、抜けれないんだで、歩いて大勝利とかもあ る, あるんで、波動拳…だ、あっ、大 勝, 利あ大勝利だったね、キックにしない投げたこれは連続がい け, けずいや、これは完全に圧倒した感じですね、なんかちょっと納得ってない感じ、なんつなんだがら な,、ね、なかったからかな。うんうん まあその怒るな、ね、ゆうちゃん勝ったんだからさなんか聞こえてますね実況がいちいち反応してくれるから<笑>長田正月行かない大将で温存<笑>長田正月対ゆめがちょっとやばいですね本日の一大イベントになる可能性が、ね、確かに、うん、長田大将固定なのかな先ほどもねなんかちょっと先に、うん、あこれはしかさあ最後で ゲージを貯めてしっかり食らう形ですねあ、これめくりはいかないまだゆっくりと立ち回りで勝てるという時間だと見てるのかなヘッドプレス強いねあちこばこれはなんとか近づきたいですね投げます か, 投げますかあそこの、ね、<笑>なんか隙を突いた動きまあふたちゃんも笑ってますからね いやでもね本当にユーミカさんと対戦すると分かるんですけど、まったく楽させてくれないですよね。うん、油断ができないというか、はいあ、これはちょっとリーチ、これはさすがにいきたい、さあも う, ち, うちゃんと右に投げて、あ、うん、ー、はい<笑>う、うわっ、うわっ、よく繋がらなかったな、負けたと思ったんだけど、今の、いやあ れ, あれあれですよね、うん、あのあとの め, めくりで食らっちゃいますよね、そうただ、うん このラウンドはさすがにバリシングないんで削りはないんですがまあ、しゃがぶよね、一生ね。お前歩いたしゃがみこば打ってると何もできないんじゃないのあスライディングあるか削りで難しい難しいポイント投 げ, 投げる、受け身がない削り切れるいやよく投げた、今のは。 えー、難しいところだねスライディングもあるからねそうですよね、えー、だから受け身がないっていうのよくついたよねさあ伝説の組み合わせあこうなるわなっていうはい、はい、えっと押さえ投げに来ましたね今あはこれ は, これは もす強気よく投げました、はい、この中途つ き,、ね、<笑>きやめんだよさあ投げに行かないあーこれあ事故るんでは投げ る, 投げるそう UV 側にはね一度と残しちゃダメなんですよ殺しきれないと怖えなちょっと中途つきつながっちゃえべだろつながっちゃえべ<笑> あらりてりは大キックが差し返しで入るとああ、やにけるようにはいもう何もできませんみたいなはあ、い、らパンチと。はいはいと無情の大パンチはいはい、はい、無理無理 っ, つっておぉ、い か, かった画面端めくりああ失敗したちょっとはがった これはちょっと郵便さんピッチかまあでもまだ一人目なんでね、まあ、どう大キッカーだったこの健康一滴ですね今のはでかいですねああうまく逆回ってこれはもう終わった終わったね3人抜きしっかり3人抜き さあ切り替えていたただきましたこちらは、えー、野口バルログと、えー、本, 田さん本田さんのキャミ投げ返しましたこれでそして滋賀県さんが残っている大将ですかねさあさっきバイパーさんがやってるのは見たんで負けてるんでなるほど博士が残ってるのかどうかはよく分かりませんがまああのホークとキャミでは負けるでしょうね<笑> さ滋賀県さん、もここのとこで、大に出て、危機迫るプレーしてくれますからね。非常に楽しみ。さあ、今のバックジャンプは、なかなか、いい動き。うおー、見てからっぽい。勝って、うまい、つってる。あ, ーあー、これは高 い, 高いですね、うん。しゃがみやっぱ、はい、逆にハード出ちゃった。あーあー、竜巻、竜巻き、ツイート。 あれまあ、なんか台足竜巻キャンセルとかしちゃうとダメな感じですかね、えー、さあ上手いぞそうそうさあ寺町<笑>寺町さあ体力ほぼちょっと剣よりというところですがあ爪があっさり回収されたのはちょっと痛い、えー、どう仕掛けていこうかすかい上手いそれが出る上手い引き付けた。 さあ二択は下段やりつつ無理はしないさ し, し返してる上げさあこれは痛いこれが痛い剣が損しているいしかし波動を打つさあハイクローもあるがさあ怖いどうだ時間もないどうだこれ逃げるかバンログ逃げますね時間がない何やらない<笑> はいじゃあちょこの試合が終わったら次のようますかね<笑>さあ今勝利出なかったっぽいさあすかして投げて<笑>さ あ, <笑>ける あ, あ出なかった<笑>引っ張りが出た大勝利高いが け下ん混ぜるぬ、ね、飛びに行く出たい出たい出たい出たい相打ちうーわ相打ちかダブル KO! さあ、ちょっと釣りっぽい行動でしたがさあ、最速のガード 落として高いが投げる掴んでつかんでつかん で, んで投げ る, げるさあ非常に盛り上がるたとかすみません、えー、画面の一、ね、番の方に切り替えていただいてですね、えー、ちょっと配信の方を優先したいと思いますごめんなさい、えー、ゲーム画面の方はこちらへありがとうございます切り替えましょうさあ紫と分身、えー、です ね,、えー、ですねうわー 大キック食らって文鎮が紫を落とす残っ悩んでいるということは多分1 1人に中堅が出るんでしょうね中村さんか小高ということになりますが、まあ、やはり白が残ってる以上ブランカを先にということにはなるのかうるどうだしかし難しいのはヘイロンですかね相手はキャラ的には相当きついですが さあ中村ブランカ、ブンチー君がすごいですね。いやー今のねー成長してますね本当に。イオらせ素晴らしかったです。うん、あいいタイミング。確認しましたね素晴らしい。うわーしかも中パンチ一番痛いところ。いや支援も打つこれは。 確定しているところはしっかり決めてくるしちょっと攻略以上に心を折りにしてますね当て感がいいですね、うん、非常にさあ下段も入って5段おなぞ大 支, たか大支援まではあっと今多分しゃがみのすかしを狙ったはずなんですが ちょっとなんか仕込みが<笑>いろいろあったっぽいですが<笑>、えー、結果、削れましたねさあ、最後がどうだ、しかしさあ、勢いでここまで減らしたがあーあー速いがともったいないゃあ、対空が出ずというところかちょっと速さについていけなかったってことですかね。まあ さあこれは白が い, いかないやはり後がガエルなのでということでモミオが出るとモミオも大人になりましたねそうですね<笑>出会った時は10代でしたあっブライさあ今スクリューではなくフラパワーでしたね タッチ大喜慶。すごいタッチ大キック、大喜慶、しっかり落ちる叩き込んでいく。さあ、さあタッチ大キック、機能してる。 これでもうガードもできないか第1位勝ったのはブランカさあ中村ブランカ二立てさあ白は白を2人がかりでという形になりますね、まあ、と割と得意そうなカードだと思いますが白、うん、さあステージが移ってスピードがちょっと普通になりましたさあここです、ね、上はしっかり出ますこの竜 オトマイスティックからダイヤシャバレーいい選択肢を取ってきましたあ上がるとっと、ね、上が通るのはちょっと、うん、意外でしたねシンクを打ってお噛む噛みつかいにくいく 大五大五さあ足払いに波動拳で差し返していった形昇龍拳大ゴスして打つだけさあシンクンをためて いつでも大丈夫だからここは今のは多分カラジャンチュアシチュアシローリングというい、ね、ネタ系に行ったような気がします、えー、ちょっと早すぎ早すぎも早すぎみたいなまだが二度も早すぎみたいな感じかねさあここは打たない、うん、さあここはもうねドドと打なかったかちょっと上が今度2回は倒産よとさすがに削りでオッケーというところ しゃがみ中盤といく、なるほど。さあ、秩序。開けてないか。ああ、いく、あの、ここはしっかり。さあ、ここできました、リュウガイル、対象対象。さあ、ここだから、もちろん、リュウも得意なんですが。 大会では結構負けてるね、イメージもあります<笑>特に一発勝負はうんまあやっぱり、争ら武器は龍河が持ってるって感じなんですよねそうなんですよね、ほんと投げを間に合わせ投げ返す、思い切ってますね<笑>さあ、しかし白石くんはあんまりそういうことやってこないんでオタ的にはやりやすい相手なのかな そうなすねなおげ返すげ返すしかも2回でも受け身がないんでんちょっと何をやってるああ狙っていったーーあれはねあのあれなんですよ確かにねいい狙、ね、いるポイントなんですよね確かにそうですね、うん、リバスペが勝利とかでも相打ちになるんでさあちょっとじゃあ2番の方に移していただきますか、はい、さあ 8DJ と マオバル グ, バルグこれは大事な試合ですね早出しが早いさあ今のはしゃがみ大豆あっと確定しますが投げて投げるあっ と, あ と, と素直に逆にそう投げかくさあしかしそうしゃがみっっあっと減ったおっと ああ中足の判定が強い前に歩く歩きすぎない歩く歩く歩いちゃうやべえばさ あ, さあ打っていくジャックを打って投げてあこれはこれまやった、ね、ちょっとエアスラが漏れちゃった かなって感じあっ と, あっと前へ飛び前ジャンプしちゃうしかしこっちも足してなですよねさあ、ああジャンプ、なぜえま、ま、<笑><笑>ま、ま、ま、ま お, ままおさんまあまあまあまあ<笑>さあじゃあまた戻していただいて MP 第5と またこれも熱 い,、ね、い試合やってますね<笑>れ面白い、まあ、どこもブロック決勝だからいいカードになってるに決まってるんですが<笑>さあ開幕ダイエット非常に MB らしい MB らしい立ち回り<笑><笑>さ あ, あとオッチキャッパー通り過ぎてから出して画面端に追い込むといううまいですね確かになるほどそっちの方がいいよ、ね、さあとりあえず出して置き攻め回避立ち回り打っていく 投げて、受け目がいあ食らっている こ, こ, でこの辺ちょっとホカゲやってたんで、ね、変なテクセがついてる感じですかかもしれないですね潮流バーーで仕上うわしっかりやった さあしゅあ中ヘッドでしたね。たぶん処理できるんだ、えー。なるほどね。これは削お削りじゃない。ちょっと強闘さん強すぎません？なんかすげえ気合入ってんな。<笑><笑>強闘さんと強すぎるんだけど。<笑><笑>さあ鈴鹿ダルシム。これはダルシム腕の見せ所のカードなんですが、大会だとねそこそこ流い嫌ですよね。 開幕足払い、よく分かってたか、あ, さあ こ, こは フ, ファイヤーとフレーム見分けられるあ、狙っていく、ええ、おっと、キャンセル今のはファイヤー打つかね、ちょっと怖い連携をやっておりますが、<笑>しかし、その強気は完全に今のところ、これは削りで終わりですね、なんかあの本当、胸の膨らみ見て見分けられるセットは本当なんですか いや、多分嘘だと思ってます<笑><笑>あいつはマジでフレームのときは竜磨してこねえみたいな人いるんすかねあのー、終わり際を見て判断して打つ打たないを決める人はちゃんといますなるほどなるほどピヨラライがーすごい連携が来たまだ分からないぞいやこれはお う, おそうそうあれしかないんですけどただ決めたあとがね あいや、苦しい勝竜当たるあっ暗い投 げ, い投げまさかの暗い投げ、まあ、確かにでもねもう当てた後のシンクを当てることしか考えてないからあこはコンボはまず入れてないんですよね、うん、でもなんかの あ少し チ, ュチューチューとかだったらちょっと<笑>でした、ね、<笑>えっていう話になるんだけど<笑><笑>さあ、すがにバルほが出てきましたさあしかし鈴鹿ダルシムかなり今日は動きがいい感じいいです、ねうん、ダルシムらしく動いてますテラテラがクッソ減るおっと前が歩いている お互いちょっと変わった読み合いをしているかチャースチューズメさすおっとちょっと安いか投げてあとなぜか<笑>なぜかお裏に来て<笑>ちょっと面白いネタ 下段を混ぜつつあーっとー今のはインフェルダーだった結果オーライ<笑>結果オーライあーっとこれはあこれはあるぞある ぞ, あるぞテーラー撃打っていくまだテラー食べてたかおおマジ<笑>これはこれはあるんじゃないのテラーを打つそしてわかんねえやつあ あ, あ今、い投げできなかったか、おお、ハイクローもある、どうだ、あーあーあーーーーーーーーーーーで、今確定勝ちではなかったんですがスラでしたねさあ、ー代目これでかいいですか、ーーいーーーーーあまあーーーーーーーーー ちょっと4代目はここのところねやっぱダルシムに土をつけられているのでまあブロック決勝なんでね負けてもいいといえばいいんですがやはり勝ちたいところ、う。ん さあ、しっかり俺は S 探せは知ってるぞという動きでした今の開幕の流れの鈴鹿ダルシム。しかし、打つまああれね、うん、この場合、4代目もこの前で打ちますね、このギリ届かないところ。感覚の場合はどうせ食らうから入れとけば遅れれば当たるみたいな感じでそんなリスクないっていう考え方だと思います。 この前いやもうこうなるときついですね、いくらダルシムといえど相当、しかし、空は完全にあるあバカリ そ,、えー、そこだけは暴れちゃいけないポイント、まあね、まあ、投げだと思ったけど、ね、あるんですけど、えー、一回投げさせてもよかったような気がするんですけど、暴れるんだったら、起き上がりに暴れたほうがいいんですよ。 あのタクの状態になってから暴れるのは良くないですねさあこういうこと先ほどのああ、ペチったキック、えーえー、すごいですねさあ今もねあの掴みだったんですけど大ピー投げだったと勝ち確だったんですけど掴みになったからワンチャンも紛れてたかなと思ったんですけどはいはいはいはいはい ししっかり勝ち切り勝切ましたさあこちらは2番に切り替えていただいてたちゃん対野口といった感じさあバルノグ戦は間違いなく一番うまいでしょうこの竜。ウこうして見ると強豪と言われるチームが割と順当に上がっている感じですかシンク打ってさあ手の打つまだ分からないぞしかし爪が拾えない爪が拾えないああ絶対拾わせねえぞというこの意志の感じるバックジャンプ<笑> さあいかないといけないと思うんですがここでなかなかいかないのはモアゼータルイそしてこれを決めるというまだ知ら な, ないさあ3ラウンド目相打ちだと お, おっとこのハイクロ ー, クローバルドが先手を取っていきましたああまたハイクロー さあ、これはフルか確定これはさあちょっと高くついた今のハイクローはい出しおっ青龍よく出たな今浦和に出ましたね、うん、さあ博士かなあこれでオルトさんですかね の試合台にサングラスの忘れ物オルチョかなオルチョは戻ってきているのかなの、うん、ちょっとじゃあここを預かっておきましょうあと相変わらずねスマホの忘れ物を預かっておりますよよろしくお願いします<笑>あちょっとミスったがさあ相変わらず2つはやっぱ先にゲージを貯めるのでこういうことが起きます、はい、さあしかし もう一回ためるのはちょっとつらそうすごい勢いでためにいっている溜めた溜めにいったためにいってるためたがおおダイゴスがこのへりさあ欲望の竜巻からためまくりました、はい、さあ見てから今のは見てからですねさあ下段もすいく まった今のはちょっと危なかっったぞダイス強気にいくちょっと博士の動きが精裁なかったかなというところですかね。さてここは これって、えー、ブロック決勝まで終わったのかなさあここでくじ引きタイム決勝トーナメのくじ引きですね、えー、2位チームは、えー、4つ角にすで、えー、に貼られる形なんですけ